5が、グループから脱退することをジャニーズ事務所が発表衝撃が走っているアーテイル。2023年5月22日をもって、3人はグループを脱退し、平野と神宮寺は同日に、主演映画の公開と PR 活動を残す騎士は2023年秋に退除する。残される形となった高橋海人23と長瀬恋23はジャニーズ事務所に泊まり、 キング、リンチェとして二人で活動を続けることが分かったタップ。キング、リンチェのチフシー動画お辞儀の角度で大論争3人の脱退発表後に公開されたキングキング。公式ファンクラブの動画では5人揃って今回の決断に至った経緯を説明やお説明。その内容について芸能事務所関係者はこう話す。 リーダーの岸さんは海外で活躍できるグループを目指してきたけれど日々の活動の中で今のままでは到底無理だと感じるようになっていたそうです。また平野さんも海外で活躍できるグループになることをジャニーさんやファンとの約束として目指してきたけれどメンバーそれぞれの活動方針に違いが出て年齢的にももう遅いなと目標を失ったようです。神宮寺さんは 海外進出以外でも活動方針が変わってきたこと、そして以前から誰か一人でも退場するなら自身も退場するつもりだったことを明かしています。事務所に残る高橋、長瀬はそれぞれ二人でキング、リンチェを守っていくという決意のようだがこのジェフシー限定動画ついてネット上で大論争が起こっていると語るのは男性アイドル誌の記者だらだ。 辞める三人の脱退理由が自分勝手だとして批判するファンと三人の様子がおかしい。ため事務所に言わされているだけだと擁護するファンに二分されている状態です。 用語派の言い分として、動画の最後に5人でお辞儀する際、事務所に残る2人が深々と頭を下げる一方、辞める3人は明らかにぎこちなく、首を少し下に傾ける程度で角度がとても浅いことに違和感があるというのです。キング、リンチェは普段から礼儀がよく音楽番組の楽曲披露後など全員揃ってとても深いお辞儀をすることで有名でした。 それだけに今回の FC 動画で辞める3人がいつもと違うと受け止められているようです。3人に対し批判的な声を上げるファンに対し、両ご派はいつもはちゃんと深々とお辞儀するのに今回の FC 動画はなんで3人と2人でお辞儀の深さが違うのか。絶対違う理由だよね。本当の理由言えないんだよね。だからちゃんとお辞儀できないんだよね。 一般人が会社辞める時でさえ本当の理由を言えないんだからアイドルである彼らが真実なんて口にできるわけないんだよ。FC 動画見てそのままうのみにしてるキンプリのオタク絶対にそれが本当の理由じゃないから信じちゃダメだよ。と動画で発言したのは本心ではないと主張。 そして、今回の経緯の真相が知りたいという声で溢れ、脱退メンバーの名前など関連ワードと共に、本当の理由がトレンド入りした。また、この FC 動画が3人の本意ではないと擁護するファンたちは、今年に入ってからの平野の発言を取り上げている。ライブやインタビューで語っていた熱い思いはどこへその内容というのも、 今年4月に初の東京ドーム公演を開催した際に、平野はマックで、僕は今日だけでは満足しません。こんなに素敵な景色があるならもっと素敵な景色があると思います。それを僕たちキング、リンチェとティアラッキン、キング、ファンの総称のみんなで見に行きたいと思っているんですアンデプス。もっともっとかっこよくなって皆さんが胸を張ってキング、 リンチェのファンと言えるように頑張りますマップス。とファンに語りかけていた、というものだ。また、5月に発売されたアイドル雑誌、毎ョーでのロングインタビューも取り沙汰され、5年目が始まる、今やっと僕たちの中で本番が始まる気がして、胸を張ってキングリンチェのファンですと言えるような僕たちになるので繋いだ手を離さないでくださいい。 一緒にいろんな困難を乗り越えながら一緒に階段を上がってください。いろんな景色を見たいです。どんな景色もティアラと一緒に、と熱い思いを語っているというものもある。それからわずか数ヶ月で多くのティアラを悲しませるような決断を自らの口で説明した平野だが、ファンにとっては辻褄が合わないとして受け入れがたいようだ。 一方で、前出芸能事務所関係者はこう話す。ダンススキルに、竹洋楽テイストを好みジャニーさんの夢を叶えたいという強い意志を持つ平野さんがグループの中で人一倍海外執行を抱いてきたのは多くのファンが知るところだと思います。また、騎士さんと神宮寺さんは、元キング、リンチェの岩橋玄樹さん25と、ジャニーズ JR 時代、リンチェ、プリンス。 いう3人組を組んでいましたた。岩橋さんは2021年に事務所を退場して以降、現在はソロアーキストとして活動中。SNS を通じ海外からも英語を駆使して発信しています。現在もメンバーと良好な関係にある岩橋さんから何かしらの影響を受けていても不思議ではないですね。今回の FC 動画での説明が 本当の理由であるかどうかは当人のみぞ知るところ。ひとまず3人が来年5月の脱退の日までキングリンチェとしてファンにどんな姿を見せてくれるのか見守りたいタッキ。羽乳結源プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。